令和2年6月3日、阿蘇市一宮町の県立阿蘇中央高校に、新型コロナウイルス感染防止に役立ててくださいと、マスク1000枚が贈られました。阿蘇中央高校にマスクを寄贈したのは、熊本県建設業協会阿蘇支部で、杉本元和副支部長らが阿蘇中央高校正方校舎を訪れました。 そして杉本福祉部長がこのマスクを感染防止対策に役立てていただき勉強など頑張ってくださいとあいさつしてグリーン環境科3年生で生徒会長の双子石鈴ずとくんにマスク1000枚の目録を手渡しました受け取った双子石くんが貴重なマスクをありがとうございますとまた酒井和忠校長が 学校が再開したばかりで、まだ生徒たちも不安の中、マスクを寄贈いただき感謝しますと、それぞれお礼を述べました。県建設業協会阿蘇支部の高校へのマスク寄贈は、地域貢献事業の一つとして行ったもので、阿蘇中央高校のほか、阿蘇郡市内にある小国高校、高森高校にも、マスクを1000枚ずつ送りました。 家から出るときに必ずつけて、あそしからもうこれ以上、コロナウイルスが出ないように、自分自身で予防をしていきたいと思っています。